健太が四季をテーマにした作品。一年を結ぶ一戸を披露させていただきます。この今朝までの練習、すべてをかけて。精一杯、踊らさせていただきます。踊り子一同、ね。 では参ります巡る季節に思いを乗せ新たな花が咲き誇る計2022一 と, とせ<音声>満開の桜の下 バカ 季節は巡る木の葉が赤いかと染まり出す秋秋を誘う秋の祈りを味わう。 季節はめ巡る静かな夜に白くが白く映る辺りの真っ白な世界に通さない雪の花星空に暖かさを覚えるそして 向かちゃ え そして応援してくださったみんな